以下、金プリ、脱退とジャニーズ事務所からの退場が5月22日に迫り、いよいよカウントダウンに入った。キムタクと9年近く交際も破局。通称カオリンを直撃すると。しかし、5人の金プリを望むティアラ、金プリファンの総称、立ちの思いは凄まじく、グループ初となるベストアルバム、ミスター。 5は19日の発売初日で今年度最高初週売上げ 91.6 万枚オリコンデイリーアルバムランキングよりお記録。オリジナルアルバムとして2020年9月発売のオを倍近くも上回る数字に音楽関係者が深いため息をもたらしている。このメンバー3人の脱退と退場の余波は広告業界にも大きな影響を及ぼそうとしている。 キンプリのクライアントとして最も有名なのは、2019年からクリスマスキャラクターとして契約を結んでいるセブンイレブンが挙げられる。キングプリンス×セブンイレブン、限定のケーキやチキン、ワインはもちろんのこと、オリジナルグズが飛ぶように売れ、全国各地の店舗に貼られたポスターには即日完売の文字が毎年のように踊った。 これがきっかけとなり、セブンアイホールディングスの株価はこの4年間で5割増しとなっている。金プリの経済効果は計り知れない、と広告業界内にエポックメイキングな出来事として広がった。資格特に影響が大きい平野市王の単独 CM。グループを脱退するメンバーの中でも、特に戦々恐々としていると言われるのが、 平野と契約を交わしているクライアントだと言われる。現在平野は、P&G ハブリンズ、ボシュロムジャパン、キッコーマン、厚生、池田も半導、の5社と契約。平野の退場後、その時期は定かではないが、いずれも契約解除に向かうと見られている。平野と契約しているクライアントが最も危惧しているのはティアラたちの購買意欲の変化です。 脱退退場が発表された後のシングルやアルバムのミリオンヒット続発は、元鞘に収まって5人の金プリの継続を願うティアラの希望が原動力になっていると言われています。クライアントとしてはその強い思いが、平野くんじゃなきゃ買わない。という反発に変わることを懸念しています。広告代理店関係者。大好きな平野くんがイメキャラだから買うけどそうじゃなければ。 という理由が圧倒的に多いティアラたちが一斉に他社製品に倶り返してしまう可能性も否定できないというのだ。平野単独の CM はこれから何わ男子、道江春友20やスノーマン、メグロレン26を中心に移行する話し合いが事務所とクライアントの間で続けられているようですが、前で広告代理店関係者、数日前、 事務所が5月22日をもってファンクラブの動画全65本を削除すると告知すると熱狂的なティアラたちから SNS では思い出を全て消されるなんてお金返してという悲痛なコメントが溢れた新しいイメキャラで売り上げが伸ばせればいいがもし数字を落とすようなことになれば一悶着あることは避けられないだろう